さあ、始まりました少量チャンネル翔太ですりょうです少量でーすはいはい今日は、お好み焼きを作りたいと思いまーす、はい、ね、あと、プレゼントでもらった、美味しそうな焼きそばもあるからさ、それも作っていこうぜ、うん、はい。ふふ少量 これさ、思うんだけど白菜って縦に切るも ん, なん横に切るも ん, なんどっちを持って横とか縦とかって言ってないれそれは横なんであ横じゃない横で千切りみたいに切ってもっと小さく切ったらいいと思うよ出ましたしょうちゃんの特技千切り得意なむっちゃ虫真剣お前これ聞いてなかったいや普通なんか料理するときにね結構ねなんか野菜カットとかはやらせてっていうかさやりたいっていうよねへえー、はい というわけで、声の主は、お次さんでございます。<笑>あ、どうも、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ます早速飲んでます。ね。はーい。乾杯。今日は、3人で、少人数で、ホームパーティーを。ホームパーティーっていうのかなお好み焼きパーティーお好み焼きパーティーを、したいと思います。最近さ、すーちゃん、ゲーム実況めっちゃやってるよ。あそうそうそうそうあ。バイオハザードとかやってんだけどさ、うんうん、バイオハザードやっぱ一人でするの怖いから、うん、コメントとかある方が助かる。あ なるほどね<笑>なんかビビってるのも家で一人でビビってる俺ってなるより、うん、ビビってますよ<笑>俺の方がさあ共感してもらってね一人一人じゃね無理やもん。少量。いつもね少量のファンが見てくれてるからね、らしいよね<笑>嬉しい持ってっちゃうかもしれん俺がバーンをすみません<笑>ちょっとだけやめてもらっていいですかそれは<笑>じゃあ俺も目安で20万よねあ、そう<笑><笑>頑張ろうぜお願いしますお願いします<笑> 今日もたくさん飲んでねね倉そうこうしてる間に黙々と切ってたねやめてそのちょっとさ真面目なとことか見られたくないのよ真面目なとことかじゃあ真面目じゃないもん、ね、真面目そう真面目じゃないんだよ俺<笑><笑>そうなんすかんだったの騙されたわ翔ちゃんにさ、はい、ちょっとお願いしていいなんでしょうこれをさ もうちょっと細かくしてほしいな。え、嘘いや大丈夫だよ。大丈夫だと思うほ、うんとにお好み焼きだよ。そもそもさ、お好み焼きなのに白菜なの安かったもん。どうなのかね。あんま聞いたことないけど。ね、あんま聞いたことないよね。大丈夫大丈夫これ。ほんとうん、大丈夫大丈夫。保証する。うん。じゃあちょっと、まずかった時はね。ン太やね。ビンえ往復ン太。往復ン太。燃える。<笑>燃えるは<笑><笑><笑>ょうにょう。 始めさせていただきます。イえーイこの今、超久しぶりかもしれない、お好み焼き。お好み焼き、いいでせんもんな。おうん。何から行くの何、お好み焼きから行くのどうするこれ入れちゃう入れちゃおうよー。入れようか。うん。よし。はきたき。海鮮、海鮮お好み焼き。そ う, そうそうそう。いいじゃん。いいでしょう。いいじゃん。<笑> カ<笑>キいいねえっでもお米うれしいわマジでえそもそもさなんか油広げないのいいから、ま、待っててよできるから俺もんじゃみたいになっとくけど大丈夫ちょっと待ってよやるからも<笑>んじゃやんこれ<笑>うるさいよえっ、ー、まだあった温まってなかったかあったまってなかったけど、うん、大丈夫な 大丈夫なのじゃあお前ら食うのよ。食いはするのよ。大丈夫かが心配なんだけど。大丈夫なの。<笑>不安でしかないんだよ。<笑>大丈夫だってば。これ見て、誰も大丈夫と思ってないよ。<笑>普通、丸くんさは、いいのよ。大丈夫か大丈夫で。もうマックスの方がいいいいんだってで、この上に肉を垂らします。うん、もう もうって別にいつでもいいよだって上は焼けてないんだからそもそも<笑><笑>ちゃんとうまくひっくり返せるんですかっつー、ね、そうそうそうそうそうそ う, そ う, そう多分ね そ, う そ, う そ, うその心配ないやん<笑>もう本当に絶対できんてこれ一個のヘラで頑張ろうとしてるでしょ今そうだよ大体、うん、お店でも二個のヘラなの<笑>家で一個のヘラはちょっと舐めすぎばい、うんうん、いや今美味しそうやけどね、うん、そう並べるとなお腹減ってきたしねうんお腹すいたねえ あ, あ、温まってきたね。大丈夫か。なんかもうちょっと形をさ、丸く型なんかしといた方がいいよね。ね、お好み焼き感が全くないね。<笑><笑><笑>めっちゃ言うやん。<笑><笑>はい大丈夫、いけてるか。か大丈夫だってば。でも絶対ひっくり返せない。いやいや、無理だって、これどうやってひっくり返すの。<笑>大丈夫。牡蠣は?。しちゃう?。いやいや。 何よ海鮮は海鮮で食おうよあ、そういうことねそうやろ<笑>う肉は肉、海鮮は海鮮よねあ、俺はい、入れるよね。<笑>入れるよね、入れるために買ったんじゃんいやいや、そうやけど少量。でも、一回別で焼いて豚お好み焼き と, ううと海鮮お好み焼きっていうそれを分けたいってこと、ね、そうよそうらしいよそうでしょうよいや、そうなんだって、えー ふざけんなそうなの？炊き込み。<笑>あれ入った？揚げ玉入れた？入れた。入ってる入ってる入ってる。ちょっと緩かったかな。いやちょうどいい。何を持ってちょうどいいかがい俺にはわからんけど。焼き目はどんな感じ？いやでも意外にいい感じ。もうちょっと。っと意外にちゃんと焼けてるね。いいよ。いいでしょ。いいよいいよ<笑>、うん。急に褒める<笑><笑> いや、美味しければで、うん、何でもいいんん。別に食えたら何でもいいけんそうそうそうそう。待ってる間がねー、ああ早くしてくれよ。<笑><笑><笑>出てるね。いいエスプリが出てるね。<笑> 出, てる出てる、出てる。いいみんな俺のこと優しいと思ってるからさ。<笑>そうだよ。<笑>優しくねえんだぞっていうところを見せつけようと思って。確か に, 俺 は, 確かに俺は優しくねえんだぞって。あ, あ、いいよいいよ。あいけそういけそう。あー、ーいいじゃん。すごい。いや、今のはいいよ。うん。 <笑>俺初めて、やんと思った瞬間。<笑>遅い<よ>。<笑>遅いんだっ。いやいや、いけ、いけたね。今。いける、すごい。うん、これで牡蠣を焼くってこと?。違うって。え、どういうこと?あ。これはこれで食う の, 食うのう。一回ね。そうそう、次に海鮮を入れるって話。ーいいね。あ、美味しそう。美味しそう。そうそうそうどうする?。分ける?。うん、切ろうよ。切ってから、そうするの。そのタイプ?。どっちでもいいタイプなんやけど。<笑> w <笑><笑>おぉ枚いけないでいいんじゃない<笑>いや、美味しそうこれうまいかもね、うん、白菜がどう出るかマヨネーズもかける人うんかけるあちゃんとお好み焼きやねそうっと、ね、ちょっとちょっとちこここここここ こ, こ, こ<笑>、ね、忘れられがちよね、そういうとこ<笑>いいね、うん、めちゃくちゃいいよここここ<笑><笑>めっちゃいい匂いするひょうにょん できましたー。ー美味しそう。美味しそう、美味しそう。うわー、うまそういい。めちゃくちゃいい匂いする。うん。美味しい。美味しい。よかった。いただきまーす。ーすうん。全然白菜でも合うな。いただきまーす。うん。美、う、味、ん、し, しい、美味しい。美味しいよね。うん。うん、ま。う 最初めっちゃ心配だったけど確かに<笑><笑>うわっ お, おいしいおいしい結構好きかもうん食べやすいうんおいしいやらかした話しよう今日ねやらかしでいいからなああれお酒によってさやらかした時かないもなかった もうさ、いつも飲んでるじゃん。<笑>そうだな。帰ってたら、携帯割れてたことあるよ、二人と飲んで。えりょうくんの友達のお店いあれ、去年去年、去年。去年じゃないかな。うん。それから俺携帯変えたのかな。なんか割れたっていう。んうんうん。なんか酔っ払って<笑>はい、はい、自分がどう帰ったらいいか分かんなくなって。いつも使わせんじゃないから、うん、帰り方分かんなくなって。ギリギリ、なんか朝起きたらちゃんと帰れてたけど、うんはいはい、携帯がやばいことになってたよ。マジか。それぐらい かなうん<笑><笑>大体でも2人と飲んだ時は記憶がないよ俺<笑><笑>も去年はそんななかったかもしれないな一昨年は肋骨折ったけどね あ, あった ね, ね や, <笑>やべえよなホンに気をつけてほしいせんで肋骨折るってやべえよな2本ねあやいやもう、ね、<笑>いやい<ー><笑>やい、ね、やい、ね、<笑><笑>やいやいかいやいやいやいやいやいやいやいやいやややいやいやいやいややいやいやいやいや 言えないけど飲んで。あああるあるある。あった言えない。<笑><笑>ちょっと食事中の話するもんじゃないかもしれない。<笑>ああそういうことね。そうそうそう。うん、そっちとね。うん。でもみんなもうだいたいアルちゃんやらかしてると思ってるからいいんじゃないですか？<笑>そうんもん。尿尿。 これま だ, ですかまだ一回食べてみてよ翔ちゃん<笑>なんで そ, そんな毒味役なのよいやしょうがない一番若いからい当たりやすいじゃん毎年しゃってるじゃんいやいや俺も当たりやす い, いや俺も当たりやす い, い, ややすい違うじゃん、はい、あどうぞどうぞ<笑>いくよよさそうな気はする、うん、当たったらごめんいいよいいよもうちょっとやっておくいやもういいよわー い, い角攻めて角翔ちゃん角攻め忘れるね<笑>さっきここ<笑>いいじゃん<笑>こうやってよ まあまあかけてあげてよかけてあげた方が喜ぶんだから、ね、<笑><笑>わざとだよな、ね<笑>ね、いやもうわざとです<笑>これはすいません今のはわざ今のわざとあナイスわざとサンキュー、うんうん、なんか名前みたいじゃないナイスわざと<笑>どうぞいい ね, いいねエビも見てこれほらプリンフリプリプリやな、ねうん、うんまっあかきうまうんねっあはは美味しいこっち自他の人ってキス下手って言うじゃん あ, あ、そうなんだそ う, だ, そうだから2人はうまいのかなと思ってうまいかな<笑>俺めちゃくちゃうまいよ<笑>マジ<に><笑>だってあるよ多分今までしてきた人は俺のこと忘れられてないと思う、えっと、マジかマジかだって子供の頃から音にさくらんぼのヘタをさ、うん、舌で結ばされよったっけ初来のためにわすごいいいお父さんなんだホ、ねね、なかなかいないよねそうそ う, そういやいいお父さんと思う今思えばねホ、うんトよ、うん 子供の時は、何言ってんだ。<笑>そうそうそう。<笑>それでお小遣いくれてたから。<笑>これで、これできたら、お小遣いあげるよ っ, つって、三人の中でキスは俺が一番うまいと思う。いや、うまいと思って。<笑><笑>次、焼きそば作ろうか。焼きそばね、うん、カレー焼きそば。うん、いいね。次は、これを食べたいと思いまーす。えー 最強の組み合わせやん、ね、カレーと焼きそばってうそうだよ、ね、みんな好きじゃん、うん、さあ食べて飲んで楽しもうてうん面白い話して何これないの面白い話面白いじゃんちょっと俺のえっえっ何退屈だったんかずっと<笑>ずっと退屈でした何だよそれ<笑>だってほらストレートには言えないじゃん<笑>いやもう言ってるじゃん退屈だったて言ってんのうん<笑><笑><笑><笑><笑><笑> いや、<笑>いや、はいというわけで、<笑>今回の動画はここまでにしたいと思います<笑>、はい。一緒にお好み焼きを食べたいなって思ってくれた方は、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。ますイン印刷ツイッター tiktok もお 願, お願いします。ではまた。<笑><笑>